っていうことないですか急なくしゃみ急に重いものを持ったりっていう時にお漏らししちゃうことってありますよねこれって産後のお母さんはよくある話だし尿漏れの症状が治まったとしてもまた更年期近くになってまた尿漏れの症状が再発する方もとって とても多いんですねこの尿漏れは放っておいたら絶対ダメなんですよ内臓が下がって下腹が出るとかそういう見た目の話だけじゃなくて内臓が膣から出てきちゃうようなそういう症状が起きる方もとっても多いんですなので今日は骨盤底筋トレーニングをして最後にアクシデントが起きないためのとっておきの秘訣をやっていきましょうはいそれでは行きましょう息を大きく鼻から吸って 口からしっかり吐きながらチツチツを軽くつまんだままぐーっとおへその裏ぐらいまで引き込んで口からは全部吐き切っていきましょうこの時ね腰丸まらないように腰は動かないし骨盤もどっこも動いてないですよ。もうこのぐらいまでねチツを引き上げてくる感じ。 吸って、しっかりと膣開いてリラックス吐いて膣つまんだままぐーっと引き上げて感覚で言うとタンポンをねここの膣のところに挟んだタンポンをぐーっとおへそのね裏ぐらいまで引き上げてくる感じですはい吸ってリラックス10回いきますよ3吐いてぐーっとタンポンつまんだまま体の中にぐーっと引き込んで口から吐いて吐いて吐いて吐いて。 はい、吸ってリラックス、4口から吐いてち つ, つまんだままぐーっと引き込んではい、吸ってリラックス5を吐いてちつまんだままぐっと引き上げてはい、吸ってリラックス。 6吐いてつつまんだままぐっと引き上げて吸ってリラックス7吐いてつつまんだままぐーっと引き上げて吸ってリラックス8吐い て, つつ ま, ま て, て, 吐いてつつまんでぐーっと引き上げて そうね、ここがペトっとなってますよね。吸ってリラックス、吸う、口から吐いて、膣つつまんで、ぐーっと引き上げて。はい、吸ってリラックス、十、う、吐いて、膣 つ, つまんだまま、ぐーっと引き上げて。 吸ってリラックスしましょうそしたら最後ですね息吐いてチツつまんだままぐーっと引き上げて息全部口から吐き切ったらチツ引き上げたままここで空らしますチツ<笑>引き上がったままですよ<笑>はいリラックスしましょう もう一回じゃあいきますねもう1回息大きく鼻から吸って吐きながら血軽くつまんでぐーっと体の中に引き上げて息全部吐き切ってからぜきしましょう引き上げたまま<笑>はい力を抜きましょうはいいかがだったでしょうかををね引引き上引き上上げげて骨盤筋たまま 腹抜きをすることによって、今後急に咳が出たり、急にくしゃみが出たり、なんか急に重たいものを持ってぐって下っ腹にね。力が入る寸前。に<笑>って引き上げる<笑>って、寸前に骨盤底筋を引き上げるっていう癖がつくようになります。骨盤底筋呼吸をして、この骨盤底筋を引き上げた状態で<笑>。 っていう空席をする練習を1日何度かしてみるようにしてみてくださいそうすると急なくしゃみ急な咳急に重たいものを持つような急に下腹部に力が打って入る時の ほんと0コンマ何秒早めに骨盤底筋がクッと引き上げるっていう癖がね少しずつついてくるようになります。でこれができると本当にね咳とかくしゃみとか怖くなくなります。ぜひ試してみてください。こちらのチャンネルでは更年期前後の女性が抱える体のお悩みを解決する運動嫌いの方でも簡単にできるストレッチマッサージエクササイズ骨盤底筋呼吸などご紹介しているのでもしお役に立ったら いいねボタンぜひチャンネル登録よろしくお願いしますそれではまた